刀鍛冶の里編放送までの流れスペシャルということで、まあ、本日はですね、2023年の、まあ、放送までの流れをですね、時系列順に、え、ちょっとお届けしていきたいなと思います。いや、非常にもう楽しみなイベントがたくさんありますので、まあ、皆さんで一緒にそちらを見ていきましょう。ということで、もう早速やっていきましょう。 はいということでまずはですね1月の29日でございますねでこちらなんですけども鬼滅の刃誘拐編一気見パーティーということで、まあ、こちらですね9話までえ一気に見たいなと思ってるんですけどもこちら何かと言いますとですね、まあ、テレビで誘拐編の再放送が行われなかった場合ですね Amazon プライムの、まあ、プライムビデオだったりとか、まあ、Netflix などをね用いてですね、まあ、配信サイトを用いてですね、まあ、みんなで誘拐編を同時視聴し しようううというね、まあ、生放送を行う回で、ございますでまあ、そちらがですね、まあ、のじち TV、こちらにて、えちょっとこう、同時視聴会という形でやらせていただこうかなと思ってるんですけども、えなぜ1月の29日かというとですね、まあ、2月の3日から、まあ、劇場版の公開がございますので、まあ、それに合わせて1話から9話まで、まあ、見ていこうよというコーナーとなっております。で、まあ、こちらがねえ、ちょっと9話まで同時視聴しようかなと考えてるんですけども、 もういやね我慢できなかったら最終回まで全<笑>は一気見やっちゃおうかななんて思っておりますということで、まあ、有格編一気見パーティーぜひ開催すると思うのでまあ、皆さんぜひぜひちょっとね来ていただけたら嬉しいですはいということで2月の3日なんですけどもこちらがですね鬼滅の場劇場版ワールドツアー上映のお公開日でございますということでいや楽しみなんですけどもこちらの公開がですねまもなくあと26 6日まで迫っておりますよということでえもう1ヶ月切ってるんですよねまあ、この動画を作ってる時点でもう1ヶ月切ってますよということでまあ、この動画を見てるあなたはあと何日なんでしょうかねはいということでもう間もなく、えー、この劇場版が公開ということなんですけどもまあ、こちら内容からちょっと見ていきたいなと思いますで劇場版公開内容なんですけどもこちらですねま遊、あ、郭編の第10話そして遊郭編の第11話そして方 のの里編の新作エピソード第1話とといいうことでございますで、まあ、第一話に関しましては上限集結そしてまあ上映時間がですね、まあ、60分ということで、まあ、合計ですね、まあ、2時間ぐらいの上映があるんじゃないかなと思いますオープニングエンディングは多分ないと思うので、まあ、最初と最後だけあるのかなって感じだと思うので、まあ、それを抜くとですね、まあ、大体約2時間なのかなと思っておりますねいや非常に楽しみでございますで、まあ、前回の動画でですね、まあ、このような形 で, で ですね。まあの劇場版の見どころシーンをですね私まとめましたのでまあ、ぜひぜひこちらねご覧いただいてから劇場版行くことをお勧めしますねまあ、本当にこちらの動画は私が本当に真面目に作った動画ですのでまあ、久しぶりにマジで時間かけて作った動画なんでえぜひぜひご覧くださいで、そしてですね刀鍛冶の里編の第1話なんですけどもおそらくですね原作の101話まで進むのかなと思っておりますねで、まあ上映時間は約2時間と をなっておりますよということでまあ、非常にちょっとボリューミーですよね遊郭編と刀鍛冶をやるだけなのにもう2時間も上映しちゃうということでまあ普通に映画やんと<笑>普通に映画なんだよね<笑>ということでねまあ、非常に楽しみな内容となっておりますでそしてですね皆さんこちらでございますよいや上限集結ということで刀鍛冶の里編第1話ね上限集結ということでえなんとですね上限の鬼の全ての鬼がですねまあ、集結いたします けども、ダ、ま、キと牛太郎以外が集結しますけども黒死亡玉子反転具泣き目のですね声優さんがなんとこちらで初解禁となっておりますよということでいやこちらえぐいですよねでそしてですねまあ現在このような形でキャラクターデザインがですねまあチラー見しておりますけどもチラッと見えておりますけどもまあちゃんとしたキャラクターデザインの解禁はおそらくこの劇場版が初なんじゃないかなということでまあ2月の3日もう見に行ったもんが勝ちですよね 早く見に行った人が勝ちということでまあ、最初に見たければもうね、えー、行きましょうということでね、まあ、公開日に見に行くことをお勧めします声優さんのちょっとネタバレとかもおそらく出回ってくるとは思うので、まあ、劇場版公開日に見に行くことはねまあいいんじゃないかなと思うんですけどもやっぱりね声優さん誰になるかっていうのは重要だと思うのでまあその辺本当に楽しみでございますはいでさらにですね入場者特典っていうのもございましてですね、えー、限定200万名 様にですね上限集結本というですねパンフレット並みに豪華な本がもらえますよということで、まあ、内容がかなり豪華だし、まあ、大きさもかなりでかいんですよということで、まあ、こちらね無料でもらえるにはかなりちょっとねいや無料でもらっていいんですかっていうぐらいの内容だしちょっとこうあの分厚さというか、まあ、ボリューミーなんですよねということで豪華な本なんですよねということで、まあ、こちら無料でもらえちゃうよということで早めにちょっと見に行った方が がいいんじゃないかなということですよね入場者特典はおそらくこの上限集結本の後にはないと思いますのではい、いまあ、こちらもらいたいですね。まあ、私は公開日に見に行くこと確定してるんですけども、皆さんはぜひぜひちょっと公開日に行くことをお勧めしますよ。ということで、まあね、えー、公開日から23日の間はなくならないと思うんですけど、まあ、早めに行くことをお勧めします。ということでございます。で、さらにさらにですね。こちらキャスト陣の登壇もございましてですね、えー、ワールドツアー上映と ということで、まあ、東京ではですねえー。4日と5日にですね。このような感じで、まあ、あのキャスト陣の登壇がありますね。はい、ということでまこちらがですね。まあ、非常に暑いですよね。特に暑いのがですね。5日でございます。まあ、5日の日にはですね。刀鍛冶のキャスト陣のね、えー、人たちのまあお話が聞けるということで、まあ、おそらくこの上映。まあ、あの映画館でまあいろんなところで多分同時中継はされると思うんです。けれどもまあ、1つの館だけね。まあ、登壇者たちが。 目の前で見れますよ、ということで。まあ、おそらく、どこなんだろうな、六本木とか。まあ、その辺で多分やるのかなと思うんですけどもね。まあ、池袋とか六本木とかでやると思うんですけど、まあ、ちょっとこんな機会ないと思いますので、まあ、声優さんを目の前でちょっと見れるよというチャンスがね、ありますので、ぜひぜひ、ちょっとね、まあ、行かれてみてはいかがでしょうか、ということで。まあ、私もですね、ちょっと機会があれば、ちょっと行きたいなと思っております。抽選になるんでしょうかね。はい、ということで。まあ、早いもん勝ちなのかなはい。さらに皆さん そしてですねこちらでございますさあ現在ですねムビチケの発売がございましてですねこちらなんと大人1500円なんですよねいやこちらね絶対に見に行かれる方はマジで買っといた方がいいですよえ実はですねムビチケの方が安くてですねえ東方シネマズで大人見ると1900円なんですけどもいやこちら1500円だよということでまあ、あの明らかに安いんですよね400円安いんですよということでまあ、前売り券となっておりましてまあ、どうせ見に行かれる方はですねムビチ チケ買っておくことを本当にお勧めします。ということで、まあ、私はもう買ったんですけどもね。まあ、ちょっとこのような形でちょっとかなり豪華なので、まあ、イラストというか、まあこんな感じでもらえるしね。安いということで、本当に買っておくことをお勧めします。って感じでございます。ささらになんですけども、皆さん嬉しい情報劇場物販なんかもあるみたいですよ。ということでちょっとグッズ等はですね。何が欲しいかは皆さんで各々で調べてほしいんですけどもまあ、このような形でかなりちょっとグッズがあるみたいでございます。そで そしてなんとですね新規イラストということで、えー、新規書き下ろしのイラストが、まあ、こちら劇場物販のデザインとなっておりますので いや、ちょっと暑いですね。はい。いや、このためだけに、え、書き下ろししておりますよということで、かなり暑いし、ま、かんろじつりさんと時きと無一郎くんのね、絵をちょっと見るとですね、まあ、非常に可愛らしくてかっこいいので、いや、ま、いいね、グッズちょっと欲しいねってなりましたね。はい。さあ、ということで続いてなんですけども、3月の11日でございます。そして3月の12日なんですけども、えー、こちらがですね、鬼滅の刃遊楽編のオーケストラコンサートが開催だよということで、まあ、こちら こちらが3月の11日土曜日と3月の12日日曜日で、まあ、開催なんですけども、会場はですね、パシュフィコ横浜国立大ホールにて開催でございます。で、まあこちらね、遊楽編の映像とともにえオーケストラコンサートを聴けますよということで、まあかなりちょっとね、いや、ファンにとっては嬉しい内容なんですよね。で、そしてですね、こちらが3月にちょっと開催ということで、私はですね、やっぱ行きたいなと思いましたね。 はい。あんまりちょっと値段的にも他のね、アニメのオーケストラと変わらない感じだし、言って損はないのかなと思ったんですよね。ファンの方は本当に損ないのかなっていうか、まあ、鬼滅の刃っていうのは BGM マジで神なんで<笑>、梶浦由紀さんがね、作ってるんで、ほんと神なんでね、まあ、これがちょっとね、行きたいなと思いましたね。で、まあもしかしたらですね、この辺でちょっと解禁なんかも見込まれるのかなと、主題歌の解禁とか、そういう、まあなんか、あの、解禁されてない情報の解禁なんかも見込まれるのかな なとも思いましたねはいということでございますまあ、詳細はこんな感じということでまあ行かれる方はぜひぜひまた調べてみてくださいってことでございますさあということでですねまあ4月のまあ、情報なんですけども4月といえば刀鍛冶の里編のなんと放送日があなんと決定ということでまあ4月の何日かはまだね明かされてはいないんですけどもいやもうすぐですよ皆さんもう劇場版見てちょっとワクワクしてたらねもうほんと4月まであっという ですから、いやマジで本当に楽しみでございますでそしておそらくなんですけども、柱稽古編を含むですね、ワンクール全15話になるんじゃないかなと思っております。さあ、刀鍛冶の里編はですね、柱稽古を含む全15話になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、まあそんな詳細がですね、この2月3月あたりに、まあ、解禁されてくるのかなということなんですよね。まあ楽しみです。まだ解禁されてないんで、まあ本当に楽しみなんですけども、 まあ、で放送日の詳細なんですけども一応ですね2月の3日前後で解禁されるんじゃないかなと思っておりますね劇場公開のタイミングでですね主題歌声優放送日の解禁っていうのがですねまあされるんじゃないかなと思っておりますねまなのでま刀鍛冶の里編の第2弾 PV っていうのがま劇場公開日にですね解禁される可能性がまあ非常に高いんじゃないかなと思っておりますねま2月の3日っていうのは節分 の日ということもありますので、まあ、鬼滅の刃にとってはですね。ちょっとこう縁のあるね。まあ、日にちということで、まあ、2月の3日劇場版の公開日にまあ、第2弾 pv の解禁なんかもまあ、可能性が非常に高いよということで、まあ、2月、3月にねまあ、解禁されることは間違いないんですけど、まあ、ただですね公開するタイミングはこの日がま1番暑いんじゃないかなと僕としては思っておりますので、まあ、非常に主題歌とか本当に楽しみでございます。はい、ということで、あと1ヶ月。皆さん なんで耐えればなんと劇場版特別上映なんとも新作の<笑>ね先行上映見れちゃいますからということでまあ楽しみでございますねはいということでまあ皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで皆さんまた次回のところでお会いしましょ う, う